本当に踊ることが好きなメンバー。みんな心を一つにして、めいっぱい楽しませていただきます。ご声援のほど、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。は。踊り子、構え。鳴子持つ手に、魂込めて。てせ。 たくさんの人に応援していただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、撤収ごウフフの皆さんでした。ありがとうございました。